り、の仕様ののの演技が逆にいい、花え男、ネクストシーズンを支えるのは、杉崎花の圧倒的演技力。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。井上真央、嵐、松本潤小栗旬など豪華俳優陣が多数出演し、社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ、花より男子、以下、 花男の続編となる、花のち晴れ花男、ネクストシーズン、t b s 系、以下、花晴れが17日にいよいよスタート。初回放送には、同名字司、かさ、松本潤が登場し、ツイッターの国内トレンド1位、世界10位にランクイン。さらには一時的なシステムエラーが発生するなど、同名字ショックが発生。これは世界的に起きたもので、ドラマとは直接の関係はなかったようですが、 前作の放送から10年たった今でもその人気は衰えず、同名字、恐るべしです。そんな第1話だけあって、高視聴率を期待してしまいますが、実際は 7.4%、ビデオリサーチ調べ、石碑が四畜、以下どと、先行き不安な結果に、平均視聴率は 19.8%、花男に、リターンズは 21.6%、最終話はなんと 27.6%、 という、圧倒的な数字を叩き出していた全シリーズがどれだけ人気があったのかがよくわかりますね。全身が TBS の誇る歴史的名作だけに、いかにそのイメージを払拭できるかが今後の課題となりそうです。ということで、今夜放送の第2話を前に、まずはあらすじから振り返っていきたいと思います。花男と、花晴れの関係。今作はもちろん、花男、海の親観音陽子の同名漫画、 終映者の漫画アプリ、少年ジャンププラスで連載中が原作のラブコメディです。主人公は、父が経営してした化粧品会社が倒産してしまった、元社長令嬢の江戸川音、杉咲花。花男の主人公を僕やつくし、井上真央が、一般家庭の娘でありながら、超セレブ校の英徳学園に通っていたように、音もまた、身分を隠しながら英徳に通学しています。10年前、 原作では2年前、そんな英徳には、同名字率いる、花の4人組、フラワー4、通称 F4 というお金持ちのイケメン集団が存在していました。少しでも気に入らない生徒がいれば、ロッカーに赤札を貼り、全校生徒のいじめの標的にして、対象がどこまで耐えられるかをかけるという胸くその悪い遊びをして学園を牛耳っていた彼ら。そんな F4 になり変わって、現在の学園を仕切っているのが、コレクト5。 通称、C5 と呼ばれる5人組です。政治家一家の後取り。インテリキャラで、英徳歴代トップの IQ を持つ兵界と、浜田流信、不動産王の娘で、可愛らしいルックスの C5 の後一点。深夜愛理、今田美桜。花道会の名門の後取りで、超女好き。F4、西門に憧れている、成宮伊佐、鈴木人、日本が誇るスポーツメーカーの一人息子で、武道の達人。 筋肉キャラの境見す丸、中田圭介。そして、リーダーの神楽木ぎバレ、キング、アンド、プリンス、平野の耀、神楽木グループの御像司で、カリスマリーダーとして、英徳のトップに立つ晴れですが、彼にもまた、音と同じようにある、秘密があるのです。お会いの始まり。この10年で生徒数が減り、IT 企業、長谷ライブの御像司で、音の言い名付けでもある長谷天馬、中川大使。 率いるライバル校の東野園学園との差もほんのわずか、とすっかり落ちぶれ気味の英徳。正しき五人こと C5 は、学園の品位を保つという名目で、学園への寄付がおろそかになっていたり、授業料を滞納している生徒を退学に追い込む、庶民狩りを行っていました。特に、英徳のトップである晴れは、これ以上学園の品格が落ちたら、あの人たちに顔向けできねえ、と焦りを募らせていきます。あの人たちとは、 もちろん F4 のこと。彼は道明寺に強い憧れを抱いており、実質に道明寺の 3D ホログラム映像を備えつけ、眺めてるだけで、心が現れるだろう、と、まるでどこかのオタクのように、道明寺を眺め立て祀っていました。さらには、少しでも道明寺に近づこうと、カリスマ性に磨きがかかる火星の石、などなど怪しい通販グッズをたくさん買い漁っていました。さすがコレクト後。 学園内ではカリスマを演じていますが、実は晴れは、蝶がつく、ヘタレだったのです。そうとは知らず、以前、晴れたちが乗る車の前に飛び出してしまい、顔を覚えられてしまったことから、いつ自分が庶民狩りの標的にされるのか怯えろうと。ある時、セレブな A 特性とは無縁のバイト先のコンビニに、ぎっくり腰になった執事の小林の代わりに通販グッズを受け取りに来た晴れが現れ、互いに気がついた二人。 同時に、終わった、と覚悟するのでした。しかし、苦しい家計を助けるためにも、英徳を卒業するという天馬との婚約の条件をクリアしなければならない音。翌日、意を決して投稿しますが、晴れに捕まり、うせろと言われてしまいます。すると、校門の前で不良に絡まれている女子生徒が、しかし、助ける素振りを見せない晴れに、音は言います。C5 なんて名乗る資格ない。こんな石思買う暇あったら、 自分磨けば、の正論です。この言葉に、晴れはかつて、いじめられていた怪盗を自分に代わり助けてくれた道明寺に言われた、強くなれよ。頼んだぞ、ええー、と黒という言葉を思い出します。この回想シーンで道明寺が登場するわけですが、ド派手な柄物ジャケットにストールプラス先の尖った革靴、そして圧倒的カリスマオーラを放ちながら、いじめっ子たちをボコボコにする松潤い。 いや、道明寺パイセンがめちゃくちゃかっこいいのです。一話の見どころは、間違いなくこのシーンでしょう。その後、道明寺パイセンパワーで不良相手に短歌を切り、ヘタレのくせに奇跡的に不良をやっつけた晴れは、もはや学園のヒーロー。生徒たちから歓声を浴び、いい気になっている晴れですが、音は、私をええとくにいさせなさい。さもないと全部バラすと脅し、その場を離れるのでした。杉咲花の圧倒的な演技力。 どうにか音を黙らせるため、チャラ男一さのアドバイス通りに、音を手なずけるために、音のバイト先に押しかけ、今野先輩、木並春香、もろともパーティーに招いた晴れですが、やばい。とはしゃぐ先輩に比べ、音は豪華な食事や王様が乗るような白馬、そしてなぜか純白のタキシード姿の晴れにも、決してなびきません。そんな中、 コンノ先輩がつまずいた表紙に晴れの勝負服を汚してしまうアクシデントが発生。弁償すると涙目のコンノ先輩を、晴れは、あんたに払えるの払えないよな。庶民のくせに酔うたれちまったんだよな。あまりにもかけ離れすぎてて、と罵倒します。すると、コンノさんを傷つけるのは絶対許さないと、音が A5 ランクの肉の塊で晴れに殴りかかる暴挙に、花男、一話で、スクシが、 自分で稼いだこともないガキが、調子こいてんじゃねえ。と同明字を殴り飛ばしましたが、あの時の井上真央ちゃんに負けず劣らず、杉咲花ちゃんが勇猛果敢な姿を見せてくれました。金持ちがそんなに偉い ?C5 が何だって言うの英徳学園。やめていいならとっくにやめてる。あんな冷たい人たちしかいない、最低な学園。いつも高いところからふんぞり返って、弱い人を切り捨てて。 あんたって本当にしょうもない。この超セリフを、感情を爆発させながら、でもごくナチュラルに話す花ちゃん。さすが、湯を沸かすほどの熱やい。16年で、日本アカデミー賞、最優秀女演女優賞を受賞した女優さんだなぁと、思わず感動してしまいました。この先、晴れ役の平野くんとはいろんな絡みがあるのでしょうが、ジャニオタの皆さんには、ぜひとも多めに見ていただきたい限りです。さて、 ドラマの方に話を戻すと、その後、今度先輩を残してカブ館を出た音が、気モくてうざいバイト先の前の、戸塚か順に捕まっているところを、後を追いかけてきた晴れが、二度とこいつに近づくな、と助けるというまさかの展開、馬乗りになって、両手をグーにして、前のをポコスか殴る晴れの姿が可愛かったです。さらには、これはテメえのことなんか好きでもなんでもねえ、勘違いすんなよ、と隣つけたかと思えば、 私、婚約者いるからという音の言葉に動揺するあたり、ただのフラグでしかありません。おまけに、偶然音の姿を見かけ、電話も駆けつけるという、いきなりの三角関係、さすが、少女漫画。今後、三人はどうなるのでしょうか ?C5 は、物足りなさも。やはり、松浦井に小栗旬、松田翔太、阿部力という豪華キャストが揃っていた、花男に比較すると、C5 メンバーの、 弱さが気になる、花ばれですが、まだ第一話。これからそれぞれをフィーチャーして物語が描かれていくと思うので、今後に期待といったところでしょうか。しかし、先ほども書いたように、音は、元霊場というキャラクターだけに、上品で柔らかい印象の強い花ちゃんによく合っていますし、ハマり役。演技面も申し分ありません。一方、平野くんの演技はやや一変等ですが、彼自身の天然キャラが、 残念なイケメンであるハレとよくマッチしているようにも思えますし、馬鹿正直で素直なところが可愛く見えてくるので、杉咲花ちゃんの演技のうまさと、平野くんの可愛さがこの作品を支えていくのだと思います。現在、コミックス9巻まで発売されている、花晴れ。残り10話でどこまで描くのか、また、ドラマオリジナルのストーリーが展開されるのか、今夜の放送が楽しみです。うん、ドラマっ子タルちゃん。